ともとも、引きこもり VTuber のゆうまです。で、えっと、今回は何もない空間で一体何をするのかってことだと思うんですけれども、実はマイクの電源を入れ忘れて、前回の動画を全部ボツにするっていうミスをしてしまいました。で、まあいろいろ頑張っておったので、まあ、ちょっと無駄にするのもあれだなと思って、音声を取り忘れた過去の引きこもり VTuber ゆうまの動画を実況していくという形で、今回は11月の世界引きこもり計画、どれだけ進んだか進捗を共有していきたいと思います。 はい、えー、ということで、えー、今この状態、えー、めちゃくちゃ軽快にすごい挨拶してるんですが、えー、これももちろん、えー、音声取れていません。えー、一応、この時には、引きこもり VTuber。いつも、バーチャル VTuber って日間違えるんですけれども、えー、いい感じに引きこもり VTuber ってイエステ、ちょっと、どやってた感じですね。ユーマ、自分空間にまず引きこもってるよねっていつも話してますね。これ、いい感じに説明できてて。で、えー、とルートハブって何かっていうと、えー、簡単に説明すると、えー、ルートさんがやってる、えー、VTuber のハブになるような動画。 ということでえこちらに、えー、と生放送ですねゲストに出演させていただきましためちゃくちゃ緊張したんですけれどもまあなんか出してもらえたのがすごい嬉しくて、まあ、うまくしゃべれなかった分はえ今度また頑張っていこうかなって思っていますルットさんありがとうございましたはいえ次矢印ちょっとさっきより下手っぴになってるんですけれどもこの辺からちょっと端っこに書くの結構難しいなと思ってちゃんと位置調整すればよかったと思いつつえ書き直したんだけどあんまうまく書けなかったというえ VM アワーこちらえめっちゃ面白かったんですよ多分ここでもすごい熱弁 してるんですけれども VMR は何かっていうとグエスさんがやっている VTuber の動画を紹介してくれるっていうめっちゃいい。 動画なんですけれどもそこで9回目の一番最初トップバッターやらせていただいて、頑張れ、拓郎くん 4! ということで紹介してもらいました。えゲストに、せつなさんっていう新人 VTuber 発掘して一緒にまとめてる方がいて、まず実は VTuber 動画始めるとき、まずこの人のやつを見たんだけどえ、そんな人がゲストやってるってことで動画出したらえ、まさかの使ってもらえるってことで、めちゃくちゃ嬉しかったえ番組です。で、そこでも拓郎くんめっちゃ面白いみたいな、どちらかというと中二病全開で中学生チックな、あ、はい、冊死みたいな 感じなところもあるんだけど、まあ、それなりに楽しんでもらえたのですごい嬉しかったなと思いましたそこで紹介してもらえたの結構いい感じの反応もらえてるんでぜひぜひ見に行ってみてくださいはい次次なんだけど一生懸命これ頑張って車の絵描いてて車めっちゃ難しいなって思ったんだけどグランツーリスモスポーツということでそのプレイステーション4のゲームの大会があるみたいでそれのスポンサーとして参加することにしましたでスポンサー何やるかっていうと基本的には応援団みたいなことなんだけれどもオーナーさんがいてレーサーの方々 運転してくれる人 で, す、ね、でスポンサーということで応援させてもらってスポンサーの数だけレーサーが出れるということでこうやってこの空間に引きこもりながら応援するだけでもレーサーの人たちがレースに出れるということで少しでも引きこもりながら活躍できたらいいなみんなの力になれたらいいなと思っていますということでいつもの引きこもり空間と違って外に出たんだけどいつもよりも世界に引きこもる第一歩として。 え車ののゲームの世界に入ってみましたでえ、次ですね次がゲーム配布ゲーム配布しましたで何のゲームっていうと v m h r で紹介された頑張るタクロくんっていうチューリチックなゲームになりますでも結構リアクションはしやすいんじゃないかってコメントもらったりとかしててクソゲー感もあるんで難しいかなとは思うんですけれどもえぜひぜひちょっとこれ触ってもらってこんなゲームなんだって 体験ししててもらえると嬉いいかなって思いますで、1個はブースで PC でダウンロードして遊べるようにしてあるんだけど、プリシーかなというサービスを使うとスマホのブラウザでも遊べるので、えぜひぜひスマホで簡単に遊んでみてもらえると嬉しいなって思います。でも、中学生にしてはちょっと頑張ったかなと思うんですね。で、この辺も多分その辺のことをずっと語ってるんだけど、す、え、べ、ー、てボツということで、音声取れてないの残酷だなっていう今回でした。ということで、え世界コミュ画現在はこんな感じでえ VR 空間のいろんなところに行ってるんで、ぜひ ぜひ応援してていくださいはい、えー、ということで Twitter のフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。